伊達さん。ん須藤。ここはセラの殺害現場です。四日の伊達さんが何か。ああ、担当って気もしてた。すごい。邪魔したのか。10年前のあなたは。私にとって目標だった。的確な捜査。周到な計画。そして事件への執着心。どれをとっても刑事として一流だった。それが今。 あなたの行動が理解なきるぜ何が痛 い, たい私はあなたとあなたの協力者を監視していますこれは忠告ですよ先輩すどうお前に真実は捕まえられしない まだ錦山ととうまでは時間があはるかもいろいろあってつらかっただろうから少しは気晴らしに行ってこい。はるかは傷が傷は浅い。それにあの子にとっちゃたまの遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれわかった。よろしく頼む。傷は大丈夫なのかうん。もう全然平気だよ。 さんも玉がかすっただけだか、ら大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか本当なら、医者に見せるところだ。<笑>きっとこんな経験したことのある子他にいないよねドラマのヒロインになったみたい。<笑>ずいぶんきもたが座ってるな、まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。 あるかは携帯電話持ってるのか持ってるわけないじゃない。ひまわりにいたんだから。なんて。ダテさんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねいんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え文通でもしてるのかやだ、おじさん。メールも知らないの さすがに遅れすぎ何メールって手紙のことじゃねえのか<笑>おじさん、私も本当に大丈夫かうん、元気だよ腕も大丈夫だから、ねわかった無理するなようん、カム町って見たこともないお店がたくさんあるよね そうだな子供には新鮮かもしれないなそういえば、街を歩いてるときにおもちゃや見つけたんだけどそこまで入れなかったいつは開いてるんだろう待てそれはきっと大人が入る店だお前にはまだ早いええー、なんで大人はおもちゃなんか買わないよいや、買ういや、俺は買わないが 買う人もいるんだ何それどういうことなんて答えれいいんだキ<笑>リュさんお暇なんですかまだ、あ、じゃあ面白い場所がありますね中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ宝くじじゃ気晴らしいにならねえな いやいや、話はこれからですそこの売り場の女に話しかけてみてくださいもっと楽しい場所に案内してくれますぜやはうんええん。 うん何時間かしたらお母さんも戻ってくるしもう大丈夫 食あたりじゃなさそうだな。遥か急いで病院を探そう。<音楽><音楽><音楽> 俺見せてみろ<笑>急に腹が痛いと言って倒れたんだ時間がない緊急に回復して処置する 後から来たのに手術して る, してるアリ ー, ー無視されたーアリあれそう見てわからんのか今は手術中だ出てけお前俺の弟を見捨てた許さないうるさい出ていけというのはわからんのかそう お前も弟のように死ね今殺されちゃう、そのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。なら、お前も殺せあるよ OK、もうハピしてますか 手術は終わったのか。すュパレモータポテバスとは。手が上った。中水塩だった よ, よ。破裂寸前だった。危なかったかな。お、お前。絶対に。殺してやる。ずいぶん元気だな。兄弟揃って。お前。ずるい奴だ。弟。見殺しに。 あんた？えななんでこいつはただの石だよ。尿管結石だ。この足首。ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちちしまえばなんてことはねえ。気を失って寝てただけだ。 じゃあ幸せだったなありがとうねお医者さんふ<笑>お医者さんか久々に聞いた言葉だなこいつはどのくらい入院するんだまあ二三日もじっとしてりゃ大丈夫だろう子供は回復も早いしなでもお母さん待ってるんでしょまあ俺が母親の店を探して連絡はしておくよお前 しばらくじっとしてろよあんな場所でうろつくんじゃねえぞやめておけこの子もきっと母親を待っているのが楽しいんだろうなあ、そうだろうん<笑>この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだだがみんな精一杯頑張ってるだから俺はこの町が好きなんだよ<笑>そうだな、ね だかからあたたみたいなな医者も必要なのかその通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば、大金はああ、それなら問題ね 俺には強力なスポンサーがいるんでなああ、そうなのかここはよまあ、とにかく助かったよありがとうね。ああ<笑>あら、あ, あ、あいつから聞いたのねちょっと待ってなね 入賞するには十万円分の掛け札を先に買ってもらうけどいいかしら。はい。じゃあ十万円分の掛け札全点ね。切ってらっしゃい。あ、uh、は -huh. so。シャンハ 七七のな、かっぱまったく。手の込んだものを作る奴がいたもんだ。いらっしゃいませ。しょう。のはお客さん。子連れかい。社会勉強さ。 か別にただ、ここには子供料金なんてありませんぜ入ります。さあ、はったはったさゃさあ、さあ、のいい子さあ、さあ、 チョウハンコマ、ソいますさ、ピンズ、おらのチョウ。 入ります、はい、さあたハイリムス チョウハンコマ、揃いましたシニのチョウ残念ですよ入りますさあ、またンプ！チョウハンコマ、揃いました。一二のハン<笑><ま><笑><笑> 残念だねりまハイリエル 私たちがとても大事なことができるようなことがちょっと、駐車させていただきますすぐ戻りますんで良いカペラやねんくんウォッターネムカヘビ楽勝だね、おじさんなんか私才能あるかもそうだね私のおかげで勝ったんだからね何かおごってよええいやお待たせしました 年のせいか、小便が近いもんで。<笑>さあ、続いてまいりましょう。入ります。しょうが。次はね。は<笑>。入ります。<笑><笑>さあ、今日から、どうじゃね。<笑> チただきましょうおっーハンしマ、ソロイマス、ミルクノチョー 何しやがる<笑><笑>何やってんだこれイえおじさんよ<笑><笑><これ><笑> おい出てこいイギ様だつまみだぜえっ<笑>、はあ、ちょちょっと待ったもう勘弁してくれさまやらかしたつぼふりのけじめどこでも相場が決まってるもんだいやでもそれはお客人大変失礼いたしました 手前、ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして。と知らぬこととはいえ、お詫びの言葉もございませんこのお年前はきっちりつけさせていただきますので。そ、そんなこの後始末、手前どもにお任せいただけませんでしょうか。うん、もちろん、ただでとは申しません。 俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに<笑>、well <themkommen> <女ハメ>。ちょっとそこなあ <NVecan> てて マイ<音声><音声>マー。<音声><音声> absurd に見えんかったです。<音楽> なるほど。 キリュウ、そろそろ時間だ。あ ?10 年前と今の錦山は別人に。 何仕掛けてくるか分からないぞ、うん、ああ遥か分からな分かってる1年ぶりの親友と飲んでくるよ少し遅くなるかもしれないうん気をつけてねおじさんそれにしてもキリアお前十年前だああ レーナお前なんでここにこれからの日記をるんだぞ。だからよ。あなたたち、殺し合いでもするんじゃないかと思って。レー ナ, レーナ 久しぶりだな、兄弟レーナ酒を<笑> 10年ぶりだお前とこうして飲むのも、はああ面会にも行かなくて悪かった俺もいろいろ忙しくてな<笑>そうだろうな俺はどうしても100億を手に入れたいあらまして お前が連れているガキと、ペンタントを渡せその前に答えろ。なぜ、水木を殺した殺す気はなかったんだ。ユニのことを、殺すつもりなのかなあおい。<音楽><音楽><音楽> 何やってんだお前ら。すみません。この女、結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った。お、おやじ。<笑><笑>ま、待ってください。弓の妹なんだぞ。誰が殺せと言った。<笑>誰が殺した。<笑> 親父。あとはきっちり。片付けておきますから。ああ。十<タッ>年間、俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り。俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。<タッ>遥かのことも。それで知ったのか。 巡り合わせだよなあの娘はひまわりにいたんだ俺たちが育ったあの孤児院にな水木はその後アレスを持ちそして姿を消したひまわりにいた娘もそして登場会の百億が抜かれるだがなそれはそうだユミの指輪だよ こいつが現場で見つかったんだユミはいる近くに必ずな<笑>これは登場会の戦争だお前一人でどうなるもんでもない悪いようにはしねえペンダントを渡してくれあれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだお前らの戦争なんて関係ねえ 変わらねえな。だから由美もお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする昔からな。お前、俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。カズマの親父もな。もう後戻りはできねえ。まさかカズマの親父さんを撃ったのは。テレビだけの映画だして。 さすがにあの時手が震えた や, やめてよ二人ともなんでだおやっさんに世話になった王はねえのかやまだくたばっちゃねえだろうそれに今は真ジも一緒だしなおやっさん着きましたお前真ジを盗聴して 10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない俺は俺のやり方で登場会のトップに立つどうしても水木の娘をよこさねえならお前でも容赦はしないスきンシュラだがハルカを渡さねえお前の道具になんかさせやしない今更だが お前とはもう一度一緒にやりたかっただがもう今日限り兄弟じゃねえなんでこんなことになっちゃったの ir todo con estas o r a s Veremos en lo que... Sitten. Sitten. Eli periaatteessa mä imaanun aika monen ero yleensäkin. Treenantessaan ton takaisin kuntoon. Kirittäjä. Jack and h e c k o r y There will be a lot of s e r e o u s of y o Mimitoza. l l right, does h i s m a e you l o i k as e i t h e ご苦労だったおいおいもっと感謝してみせろよ今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜそうかオンに切るそうそう初めからそう言えよま今日はでかい取り立てが久々にできたんだ組長さんあんたラッキーだぜま 借金まみれでギャンブルグリの医者にも感謝したほうがいいな医者でもあの野郎も急に金ができたから返済するとかぬかしやがって一体何やらかしてんだろうなそいつからいくら切り取ったんだ3000万だ親の遺産でも入ったのかねはあお前何なんだ 3000万用意できますか<笑><笑> 私吉先生でしたら、私たちのいるも困ってるんです。さいる急に院長に辞表を渡したとかで逃げたるように出てるったきり連絡もたかなくて。あの何かあったんですか？あたちがいる人たちがいる人たちがいるたちいたちいる人たちがいる人たちいる人たちがいるたちがいるた 今までの時間は一体何だったんだ。だんだもう。ゆうこには時間がねえんだ、ね。オプシスタ。